皆様こんばんは DJ あさぴこと朝香智子です今晩この後4月27日の25時から、えー、あさぴのピアノプラネタリウム第4回の放送があります今回のゲストは親方というニックネームでも大人気の菊池亮太さんにお越しいただいておりますラジオ収録後に撮影したトークをまずはご覧いただこうと思いますどうぞ いや今日はラジオありがとうございますめっちゃ楽しかったんですけどまだちょっと喋り足りないのどうしたらいいですかねこれはもうねコラボ配信するしかないじゃないですか<笑>あいいですか今度ぜひお願いします<笑><笑>あの菊池さんをちょっと拉致する計画をちゃってます、ね、朝日総長拉致キャラなんで拉致<笑>キャラって何ですか初めて聞いたんですあ本当ですか<笑>な拉致って何かを一緒にやるっていう<笑>なるほ ど, るほど<笑>本当にワードだけ抜粋したらやばい人ですよ リズムしかない、ね、<笑><笑>今のところ<笑>総長がラジる強いえっと今回のこのラジオの、えー、放送分と連動した動画をですね実は今日このラジオの収録の前に、はい、菊池さんと一緒に、えー、撮影を ね, 影をねししさせていただきました後にね。 ね、流そうと思っておりますので、はい、ぜひ皆さん楽しんでいただけたらと思います。はい、よろしくお願いします。よろしゅ<笑>、ね、そうそうそう<笑>ラジオラジオの前の予習番組っていう。うはい、ういやちょっとあの曲をまさかできると。<笑>いやーできるとは思わなかったですね。まあリスナーの方からちょっとね。そうですね。でもあ来てたんで。でもむっちゃぶりっすね。<笑><れ>ね<笑>いや。 しゃぶりというよりはリスナー様。ゴニョゴニョ。言うて、言うて、本当あれだって逆に二人でやると難しいみたいなね。うん、そう一人で完結すると楽なんですね。あの結論。そうですね。楽？楽ではないです。な で, では<笑>全然楽ではないですけど。<笑>でもね、あのあえて二人でトライした作品を。ね ちょっとぜひ聞いていただけたらと思います。本当に打ち合わせなし、ね。リハなし。リハなし、ぶっつけ本番の、ねうんうん。ぶっつけです。ね、もう、あの、お互いの空気の読み合いが試される。そうですね。感じの、私、来週、あれ、連弾でやる曲でもない、ね。<笑>な言い訳しか言ってないですけどね。<笑><笑>そこら辺テロップ出してね、そ<笑>言い訳やめろ。<笑>今、こう、チーンって流れ。<笑>ハッシュタグ言い訳やめろ。<笑> じゃあ、ええ、皆さささんお聞きください、はい、ですどうぞさあ皆様何の曲を連弾したのかとても気になるかと思いますがこれのフルバージョンはラジオ放送終了後今週金曜日にその全貌を明らかにする動画をアップしたいと思っておりますのでどうぞそれまでお楽しみにそしてまずは今晩この後のラジオ放送で菊池さんとの深い 話や演奏などリアルタイムでお楽しみいただければと思いますそれでは皆さん深夜25時にお会いいたしましょうバイバイ